スイステッドワンダーランドあ皆さん暗くて陰気臭い嘆きの島スティークス本部へようこそ あ, あんたは どうも、スティー e ス書長代理、イデア・シュラウドです。<笑>はああれなんか、ノリ悪いね。えーとか、嘘とかない。驚きすぎて、逆に落ち着いてきました。確かに、シュラウドけど、スティー e ス n 何らかのつながりがあるかもしれないとは話してたであんたが所長代理何らかのつながりどころじゃないじゃないおいかいわれ大工まずこの状況について説明しろこの俺をエコノミークラスどころか乗り心地最悪の輸送機に何時間も閉じ込めたんだくだらねえ理由だったらそういればにしてやるからグ歯をむき出す獣人族の威嚇が怖 それについては順を追って説明するからまずは落ち着こういきなり学園を襲撃し武力行使で強制連行しておきな。まずは落ち着こうそう言われて落ち着けるわけないだろう首をはねられたいのか危険隊 A 魔法構築の開始を確認スタンシステムで意識をああ待ってチュタイムタイムナイトレイヴンカレッジからお越しの皆さん何か忘れてるんじゃないかな 君らが今いる場所はどこそんで僕は誰だっけ僕がボスだ<笑>僕に痛いことをしないなら僕も君らに痛いことはしない OK 兄さんの推奨行動によりみんなが負傷する確率が 56% 低下するよ<笑>いいでしょう 今は他に選択肢もないしおとなしく従ってあげるそれで無理やり招待したからにはお茶の用意くらいはしてあるのよね態度と発言からおとなしく従う意思が微塵も感じられないまあいいけどじゃあみんな僕についてきてホルトカンファレスルームに到着するまでにお茶の手配よ了解 それは…もしかしてイグニハイドの領長、イデアシュラウド君が嘆きの島の番人…ということか あ, ああといっても万人は個人を指しているわけではないかの一族に属するものの総称だ。確かゲントはアイドネシュラウドだったかいや彼女はすでに没した ゲントはアイドネの息子であるイデアの父が勤めているはずじゃそうか人間は本当に代替わりが早い嘆きの島の番人が組織化されスティークスと名乗るようになったのも最近の話だからの奴らがスティークスとなってからはまだ100年ほどしか経っとらんのではなかったかちょ、ちょっと待ってください混乱してきたっすレオナさんから イデアさんの実家は大財閥の分家だってことだけ聞いてたんすけどそれは表向きの顔で裏では嘆きの島の番人としてレオナさんたちをさらったスティークスのボスやってるってことなああ嘆きの島の番人は 今でこそ都市伝説のような扱いをされておるがかつて魔法師が魔法使いや魔女と呼ばれていた頃やつらの存在を恐れぬ者はいなかった魔法使いが我を忘れて力に溺れる時嘆きの島より罰が下るとな我が王家に伝わる古文書によればかの組織の歴史は非常に古く起源は神々の時代まで遡る まだ魔法とブロッドの因果関係が解明されていなかった時代人々にとってオーバーブロッドとは突然降りかかる厄災そのものだったというその厄災を嘆きの島に封じ人々に平和をもたらしたのがジュピター家の祖である厄災が再び世に解き放たれぬよう万人となったのがシュラウド家の祖であると記されていた それもう歴史じゃなくて神話じゃないスケール大きくて K 君ちょっとついていけなくなってきただが探求心旺盛な人の子らは魔法の研究をやめなかったそして時は流れいつしか魔法は安全な技術となり魔法使いや魔女は魔法師となった今では魔法師免許は国際資格人々の暮らしに貢献する 国際的にも認められた存在じゃ魔法を悪用し人々を苦しめる魔法師を取り締まる法や政府組織も次第に整備されていきいつしか嘆きの島の万人どもは歴史の表舞台から姿を消しただが彼らは嘆きの島で厄災ブロッドの研究をし続けていた非政府組織ステュークスとしてイデアシュラグ 彼がシュラウド家の子息であることは我々も把握していたがシュラウド家とスティークスの密接なつながりについては初耳だ私はあらゆる魔法師の文献に目を通した自負があるしかしそんな記述を見た記憶はないそれは人間側に残っている文献だけの話じゃろ妖精族と人間はかなりの年月交流を経っておったからの 国や種族が違えば伝わる内容も違うそして書物に残らぬ真実も多くある何者かの思惑によってねじれ歪められることも少なくないそれが歴史というものよ学園長はイデア・シュラウドがスティークスと関わりがあることをご存知だったのだろうか もしご存知であったなら、シュラウド家を通しこのような事態を回避できるよう、働きかけることはできなかったのだろうか。どうだろうなだが、知っていたとしても万人どもを止めることはできなかっただろう。スティークスは、オーバーブロット経験者であるリドルたちを捕らえて、何をするつもりなんだリリアさんのお話を聞く限り、 成長におもてなしされているとは思えませんが良くて精密検査悪くて彼らの実験対象最悪の場合すでに生きてはおい冗談でもそんなこと言うのやめろよジェイドっていうかさウミウシ先輩たちの話聞いてて思ったんだけどあいつら学園をあちこち派手にぶっ壊して目撃者もすげえいるじゃん 動画撮ってたやつとかもいるっしょ全然組織を秘得する気なくねそれとも、そんくらい後から帳消しにできる手段があるってか。なんか、嫌な感じっすね。レオナさんたちの心配より自分たちの命の心配した方が良さそうっす。ブッチのものの言い方は訂正したいところだが、ある意味正しくもある。 嘆きの島の所在地が分からぬ以上我々は彼らを追う手立てがない君たちはそれぞれ寮に戻り寮生の点呼被害状況を確認し報告するようにはい、はい 何だってレオナさんは俺に寮を預けるなんて言い出したんだか貧乏くじっすロアドゥレオンは君を信頼しているのさ、ムシュータンポポ、自分のプライドを預けるに足る人物だと信頼なんかで腹は膨れねえんすよ後で高い肉を奢ってもらわないと、割に合わねえそうだね。そのためにも彼らには無事に帰ってきてもらわないとラギー先輩 メッセージ読みましたさっき学園を襲撃した連中にレオナ先輩がさらわれたってどういうことっすかどうもこうもそのまんまっすよレオナさんの代わりに俺が寮のやつら集めて状況確認するんで君にも手伝ってほしいっすははいそれはもちろんっすけど監督さんあちこち傷だらけじゃねえかもしかしてお前らもやつらにやられたのか 我々 NRC トライブのメンバーはオンボロ寮に集まって VDC の反省会をしていたところを襲撃されてねレオナ君のようにビルとジャミル君そしてグリム君も連れ去られてしまったビル先輩やジャミル先輩までそしてグリム君を助けようとした1年生たちが深手を負ってしまった あ, あいつら無茶しやがって私は副寮長の務めを果たすため 一度寮に戻らなくてはいけないが無臭ゅタフガい監督生君と共に保健室へ赴き彼らの様子を見てきてくれないだろうかああちょうどいいやついでに保健室にうちの寮生が担ぎ込まれてないか確認してきてジャック君うっす確認したらすぐに連絡入れます行くぞ監督生失礼しますステイ悪いがベッドは埋まってる そこの紙に名前を書いて寮で待機しているあとで用語教諭が巡回よう ん, なんだお前たちはピンピンしているな医務室に何の用だラギー先輩とルーク先輩に担ぎ込まれたやつらの様子を見てくるよう頼まれてクルーエル先生こそどうしてここに 俺のクラスの子犬が2匹担ぎ込まれたと聞いてなまったく子犬のくせに無鉄砲な真似をして、うんお前も軽く怪我をしているな来い擦り傷程度ならこの俺が手当てしてやろうデュース達はどのベッドに二人はまだ目を覚ましてないよエペルもう起きて大丈夫なのか平気まだ体が ちょっとビリビリしてるけどお前たちにかけられた魔法の痕跡を解析したがほとんどがスタンを目的としたものだった物理的なダメージが大きかったのは戦った場所が悪かったせいだろうどういうことですかあんなボロい建物の中で派手に魔法をぶっ放せば敵にも味方にも被害が出るのは当然だろうが一年生に 降り注ぐ瓦礫を魔法障壁で弾きながら攻撃魔法を使うことは難しい突発的に光戦状態に陥った時こそ冷静な状況判断が大切になるそうでなければこのように自滅するあ、確かに戦ってる間ずっと上から瓦礫が降ってきてたかな これだからら後先考えないバッドボーイどもは起きたらみっちりししつけ直してやるでも2人はクリム君のために誰のためであろうが関係ないバカなマネをする子犬がいれば叱るのもトレーナーの務めだ今回はケガ程度で済んだから良かったようなもののもし相手にお前らの命を奪う気があったら今頃取り返しのつかないことになっていたんだぞはい ごめんなさいビルさんはそれが分かってたから一年生は下がってろって命令したんだねわあこったのばっかだ負ければっかでなさげねえビルさんたちが連れて行かれたのと見出るしかできねえがった最初から何でもできるやつなんかいねえよえ先輩たちも 最初から強かったわけじゃねえだろう。何度も悔しい思いして、る。ぁ、食いしばって強くなってったんじゃねえのか。あれができなかった、これができなかったって。へこんでばっかじゃ何も始まらねえ。こっから何ができんのか。俺たちに大事なのはそっちだろ。だから、いつまでもメソメソしてんじゃねえよ。うっとうしい。ジャック君ウェルダン、ハウル。 いいアンサーだ連行された生徒と学園長の身柄については学園側からも何かできることはないか探ってみるフェルミエもお前も今は体を休めて回復に努めろわかりました僕もう歩けるので寮に戻ります見たところ保健室に担ぎ込まれたうちの寮生はいないみてえだし俺も寮に戻るぜクルーエル先生エース君とデュース君のこと よろしくお願いします。言われずとも、2匹とも俺が預かった子犬だ。しっかり面倒は見る。もちろん、お前もグリムもな。一 a の生徒は全てこのクルーエル様の子犬だ。なのに他人がしつけるなど許せない。実に腹が立つ。わも、ガッパドキマゲルシュッダウンいいか 子犬ども、ここからは大人が対処する。妙なことは考えず、おとなしくしていろよ。はい、失礼しますそういや、監督生、オンボロリオンが壊れたんなら、どこで寝泊まりするつもりなんだねえ、監督生さん。 オンボロ寮がなんとかなるまではポムフィオーレにおいでよビルさんならきっとそういうかなってだなあの人なら言ってくれそうだ<笑>それじゃあ一緒にポムフィオーレに帰ろうきっとルークさんも歓迎してくれるよじゃあな二人ともうん今日はありがとうジャックくん が日だったね。寮に戻ったらシャワーを浴びて。おっのんってって。たいだきに鏡から飛び出してきたのは。あぶねべなすまない、無臭ューヒメリンゴ。先を急いでいて。 怪我はないかいかなんだルークさんか珍しいですね前もろくに見ないほど慌ててるなんてそれにその大きな荷物とほうきどこか出かけるんですかそうなんだしばらく学園には戻れないかもしれないけれどどうか元気でえしばらく戻れないってどういうこと一体どこに行くつもりです 嘆きの島さええー、ちょっと待ったげマサが今まらビルサンダジッド追っかける気ですか危険は承知の上だよだがどうか止めないでくれたまえ私は寮に戻り恐ろしい事実に気がついてしまったのさえ恐ろしいって囚らわれた時にビルが。 スキンケア用品を何一つ所持していなかったことにはい季節の変わり目は肌が揺らぎやすい特に乾燥は美肌の大敵適切なケアを怠ればすぐに額や顎に禁断の赤き果実が実るだろう禁断の赤き果実ってニキビ それは若さの象徴であり、チャーミングでもある。しかし、ビルは来週、雑誌のカバー撮影が控えているからね、撮影には万全なコンディションで、が彼の美学だ撮影も何もまず戻ってこられるがどうか動画もわかんねえのに。つ田あんた副寮長だべリあげたらラマネベオ。私はポムフィオーレ副寮長である前に。 美を求め美を助くことを人生のテーマとするルッシャソートワンムール今まさに損なわれようとしている美を見過ごすことはできない故に私は我が友の美を守るために今旅立ついやそういうことを言ってるんじゃなくて嘆きの島の所在地は神秘のベールに包まれている でも心配はご無用さ私にはビルたちがどこにいるのか見えるからね見えるそれってどういうああ刻一刻と日没が迫っている名残惜しいが私は行かねばならないそれでは失礼するよアデューま、待ってくださいルークさんルークさーん